ST の次世代車載用ドアゾーンシステム IC は電力効率を高め将来の自動車の電動化を実現する革新的なソリューションを提供します。自動車の電動化は完全な電気自動車を実現するだけでなく電動化の拡大に伴ってメカニカルな部品やリレーの代わりに電子部品が実装され新たな機能が搭載される場合もあります。さらに将来的にはセンサーによって歩行者や 自転車の接近を検出し、ドアの開閉を自動制御する、スマート自動ドア開閉機能など、新しい駆動コンセプトに基づいて、ドアゾーンのあらゆる機能が自動化されようとしています。ST の新しいドアゾーン向け製品ファミリーは、車載ドアアプリケーションを管理するために必要な、様々な使用コンポーネントの機能を、一つのパッケージに集積するように設計されたシステム IC で構成されています。ここで示されるような機能群を、 ワンチップに集積した例としては、ST の L99DZ100G ドアゾーンシステム IC があり、各種スタンバイモードや、リンおよびハイスピードキャン、物理通信レイヤーなど、高度なパワーマネジメント機能を備えた電子制御モジュールを実現します。その他 ST の広範なドアゾーンポートフォリオ製品群には、L99DZ200 など、リアのドアゾーンのパワートランクアプリケーションに対応したものもあります。 L99DZ100G を用いたフロントドアゾーンシステム制御のデモを次に示します。ドアモジュールエレクトロニクスは現在電子ウィンドウリフト、セントラルドアロックなど普及しています。さらに車両のグレードによっては多くの機能群が求められ、同時に車両中のハーネスの削減、重量や消費電力削減を目的として部品点数を少なくして 分散制御のための統合 IC が必要になってきます。ドアゾーンシステム IC の最新製品である L99DZ100-200 がフロントおよびリアのドアゾーンの統合 IC として対応できます。ドアモジュールはモーター、ランプ、ヒーター、リレーなどのアクチュエータードライバー、車載ネットワーク通信インターフェース、コントローラー、パワーマネジメントから構成されており、こちらのデモでは ドアゾーンシステム中の各種アクチュエーターを一つのチップで制御できる実現例を示していますまず海外の高級車で見られるサイドミラーの電子クロミック制御電動ウィンドウリフトの制御 サイドミラーの格納サイドミラーの位置決めサイドミラーの LED ライトの制御ドアロックのロックアンロックなどがあります